はい、おはようございますラスカラでございます本日ですねちょっと、えー、福岡に来ておりますまあね今回あの福岡来たのは、えー、お仕事でちょっと来てるんですけどこのね福岡行ってる期間中実は僕 誕生日を迎えまして、ええ、まあ当日なんですけれども、誕生日ってことなんで、ちょっとね、自分のご褒美にずっとね、行きたかったお蕎麦屋さんに行こうかと思っております。ええ、そこのね、お蕎麦屋さんが佐賀県にございます、里見庵っていうお店なんですけれども、なんかね、あの、松子の知らない世界とか、まあテレビでもね、なんかちょこちょこ出てるお店らしくて、僕もその番組を見てずっと行きたいなと思ってたんですけれども、ちょっと福岡からね、車で約1時間ぐらい ぐらいなので、今日は、えー、この時間を使ってお仕事ね、今日はないのでとりあえずサトミに行こうと思っております。なので、えー、今日は特に別に大食い動画ではございません。ただ、えー、食べたいお蕎麦を食べて、えー、帰るまあそんな旅でございますので、えー、ぜひね今回の動画、えー、お楽しみください。それでは後ほど。いや着いた着いた。 すげーところだな。めっちゃ気持ちいい。いいよいいよ。寒い。いいよいいよ。あー。いいよいいよいいよいいよ。寒うん おは着きましたこちらがさということで本日は大食い動画ではないんですけれども佐賀県にございますこちらのさとみあんさんにお邪魔してきましたこちらのお店にはいろいろなメニューがあるんですけれどもポップ通りね初めての来店のお客様ってことで僕もね新そばの粗びきを今回は注文しましたし こちらが今回注文いたしました粗挽きのおそばでございますもう見た目からおそばの香りの良さが伝わってくるような粗挽きのおそばでございます味や香りを楽しむために一口目はまずそのままでこれがまた香りが半端じゃない 正直こんな香りのいいおそばは僕初めて食べました二口目は卓上にございますこちらの醤油スプレーをかけて食べてみたいと思いますあうまこれがまたシンプルだけどうまいのよ うまいお蕎麦にお醤油だけってのがね、またお蕎麦のお刺身食ってるみたいな感じで、これもね、おつな味わいでございました。続いては卓上にございます岩塩を使って食べるんですけれども、めっちゃ削る顔必死だね。やばいね、この顔。<笑> 岩塩のみも抜群にうまかったんですけれどもこれねちょっともう待てずに辛味大根を溶いてめんつゆの方でいただきます もちろん、麺んつゆもうまいよね。この辛味大根のね、ピリッとした辛味と、ほんのりとした苦味がね、お蕎麦にすごい合うんですよ。今回食べた、そのまま、醤油スプレー、岩塩、麺つゆと、まあ、この食べ方ね、お店のおすすめにも書いてあったりしますんで、ぜひ、里見庵さんに伺った際は、皆様もこのお店おすすめの食べ方試してみて、お蕎麦の美味しい香りと、 うま味を味わってみるのもいいんじゃないでしょうかということで今日はね冒頭にもお話ししたようにこの後ね動画の中何も気象点欠がなく普通に食べている動画でございますまあねいつもに比べると結構ねちょっとつまらないというか物足りない部分あると思うんですけれども良ければねこの後もお楽しみください うんはいということでただいまねサとミやンさんで荒挽きのね おいいたただいてきましたあんだけ粗いおそば初めてだったただ最初だったんで一応ねお店のおすすめとしては粗きの中ででも粗くないい方らしいんですよそれでも噛んだ瞬間にねこう麺がプチプチっていうような食感が残る初体験のおそばでございましたやっぱりうまい麺類はね麺だけで食べても十分美味しいもちろんねいろいろ試した塩とか お醤油とか、まあ、麺つゆねもちろん美味かったんだけどやっぱり麺だけで食べた時の一口目のね初めましての驚きがすごかったまあ、今日はねたまたま日曜日なんですけれども結構お店も空いていたんですが普段はね結構行列するらしいんですよでもね並んでも食べる価値がある美味しいお蕎麦なんでぜひね、えー、福岡とか佐賀に来た方はねぜひこちらの里宮さんで お蕎麦食べてみてくださいそれではサカッツ<笑>それではじゃあね<笑>今ねこの海の中なんちゃらっちゅう水族館これ来ましたねというのもなんかここね海沿いなんですよね来てみたらすっごいね景色が良さそうなんで、まあ、僕自身はね水族館入らないんですけれども<笑>ちょっとね風景を撮っていこうと思いますすげえ綺麗だな こんな海沿いに綺麗なでっけえ水族館あるの知らなかったんだよねこれ普通に散歩してるだけで気持ちいいないやってか風が風が冷たいよまだ冬だわ あ, あ寒っいやもう僕もね誕生日を迎えまして30になりましたけどお散歩してるとね息が上がるねマスクつらいわやっぱこの辺り景色も綺麗だから レンタルタイクルみたいなのもやってんだね確かにあったかい日はここらへん自転車借りてね走っていくのも気持ちいいと思うようわ海すごい。めちゃめちゃ開けてんじゃん海いや今日ね天気もいいからだいぶ海綺麗に映ってると思うんだけどすごいね景色うわき綺麗ただこれね一人でうろちょろしてんのが寂しい<笑>広すぎるねああでもすげえ景色綺麗だわ これ裏側なんかは完全に散歩コースになってますねおわ、景色めちゃめちゃ綺麗じゃん今回福岡の方にはねまあ、ちょっと仕事でね来てるんですけどオフの時間にねこうやってちょっと海見て安らぐのもいいですねうわーいいねめっちゃ綺麗じゃん 福岡の方にはね、まあ、ご飯とか、まあ、ラーメンとかね有名なもんいっぱいありますけれども食べ物以外にもねき、まあ、綺麗な景色とかこういった観光スポットたくさんあるんでね是非ね皆さんも来てみたらいいんじゃないかと思います。はい、ということでそれでは、えー、帰ろう。<笑>